それでは、えっと、引き続きまして、あの今度はその唐津波の乗算アルゴリズムをその一列多項式で、えー、っと使ってみるという話をしたいと思います。で、その方法ですね、基本的な方法はあの先ほど の, あの整数の乗算と同じような考え方です。でここでは、Fx とそれから Gx というあの多項式を うんとまあ、もあの与えられたとしましてでとここにありますように、まあ、ラジエヌっていうのを2の N 乗というふうにしましてそれからと F1 あの例えば Fx をその 上, 位桁とあ 上, 位上位の項ですね次数が大きい項とそれから時数が小さい項。 それから Gx も次数の大きい項と次数の小さい項にこう分けてみますで。それぞれの F1、F0 とか G1、G0 の次数は LargeN、えー、すなわち2の N 乗未満 の, あの項を、G N N、2の N 乗時未満の項ですかねを、えー、取ってきましてで、まあ、これに対してその Fx と Gx を、まあ、かけた多項式を求めると。 言うんですけれども、まあ、その時には先ほどの整数の場合と同じようにその、まあ、上一番上位の次の数、工事項はですね、F1、G1 の積を取ってくると。それから、えー、と真ん中の次数の項は、えー、と F1 と F0 の差と G0 と G1 の差をかけたものと、F1、G1 と F0、G0 の、えー、和を持ってくると。で最後、えー、と一番の解 の次数の項は F0G0 の積を取るというふうにしてその計算を行うことができます。一応これをです、ね、アルゴリズムの形で表したのがこちらのスライドなんですが、唐ツバポリという名前でしてで、まあ、入力は Fx と Gx として、まあ、先ほどのようなその多項式で表しますで出力としてまあ F と G の積を返すということにします。 で、えー、まあそのアルゴリズムの形はこういうことに書きましたけれども、もし、最初の1番目のステップでは、もし、ラージ n が1であるならば、とこれはあの、ラージ n が1というのは、えーとまあ、あの基本的には次数ですね。 r ージ N が1ですから、だからまあ入力の多項式がその1次の多項式であるときには、通常の多項式の積を返しましょうと。でそれ以外のときには、えっと、この、まあ、A と B と C として、えー、とそれぞれ F1G1 と F0G0 とそれから F1-F0G0-G1 の積を計算するんですけれども、まあ、それを全部あのそれぞれ あのこの唐津葉のアルゴリズムを再帰的に呼び出しまして、まあ、そこに計算させるわけですね。で、えー、と A と B と C というその結果が返ってきたところで、えー、と A と B と C からこういった公式を作って返しましょうというのが、まあ、このアルゴリズムの基本的な動作です。 でえー、とで計算量に関しては、先ほど の, その整数に対するアルゴリズムと同様の性質が示を示すことができます。まあ、ここでは、詳細は、証明は大体、整数の場合と同一ですので、省略しますけれども、一応、事実だけ述べておきますと、Large、ま、A、あの2の n 乗としまして、それからまあ F と G を間 R 乗の多項式、一変数多項式としますと。 でえっとまああのちょっとこの n はちょっとすみません後でまた検討しますけれどもでこの時にその唐津葉の乗算による f と g の乗算の計算量が、えー、これはあの R の指則演算の回数で数えるとまあオーダーの n のログ三乗とで抑えられると。 いうものですここまででしょうか。ということで今回は高速乗算法としまして唐津波の乗算アルゴリズムを紹介しました。で、下り的にはその整数の乗算アルゴリズムとそれから一変数多項式の乗算アルゴリズムについて紹介をしました。 で次回がこの授業の最終回になりますけれども、次回はこの高速乗算法としまして、高速風流変換に基づくアルゴリズムを紹介します。でそこでは理算風流変換を紹介した後で、まあ、その高速風流変換について説明しまして、でまあ、この FFT と呼ばれている法なんですけれども、この FFT を用いた 一変数多項式の高速上段法について紹介したいと思います。次回の内容はこの授業で使っているテキストの第6章から始まっておりますので、まあ、必要な人は予習をしてきてください。それではの今日の授業はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした